ウィスパクヨンですはい、ということでね、鼻矯正企画をとってまして、鼻を矯正しております。ということで。 今日の動画はね、あのちょっと軽く報告なんですけれども、結構前の動画でフォリックス15っていう育毛剤を使って、どんくらい生えるのかみたいなのやってたと思うんですけれども、結果、はまあ生えはしたんですけど、炎症性の脂老性皮膚炎みたいな感じで、このおでこら辺が赤くなっちゃったので、で、やめて、結果ね、飲みる薬を買ったんですよ。ミノキシジルっていう薬と、フィン、フィンフェスヤみたいな。 薬を買って、で、この薬があの発毛を促進する薬とあの抜け毛を防止する薬になってて、まあ、抜け毛を防止つつ毛を伸ばすっていうったらねいいんですよでその飲んでみた効果と副作用的なものについてちょっとお話ししたいと思います、はい、まずそもそも僕めちゃくちゃ薄毛でヒゲ、まあ、とかも剃る頻度とかは1週間に1回 剃, 剃ればちょうどいいくらい 絶対濃くはならない感じだったんですけどで腕毛とかもほぼほぼ見えない真っ白な腕みたいな産毛、産毛くらいしかないくらいの腕毛だったんですけど実際ねここ2、3ヶ月くらい飲んでみてえっと飲む頻度は週に3回くらいの頻度で飲んでました効果としては全身の毛がね濃くなるわけですよ髪の毛だけではなく全身の毛ということでここら辺のまず腕の毛からそうなんですけどまだ薄いっちゃ薄いんだけど見えるかな 見えるかなほら結構ねあの薄毛の太郎が剛毛の人とかと比べたら全然薄いんだけどでここら辺もそもそも毛とか生えてない毛穴だけあるみたいなゾーンからも生えてきてで副作用についてなんですけれどもあの基本的に薬を寝る前くらいに飲むようにしててご飯を食べずに飲んだらもうずっと腹痛が止まらなくてってなって大変だったっていう、まあ、副作用で言ったら そうですね、今はもう慣れたんですけど最初の頃は頭痛みたいなものが結構あってあとなんか体がかゆくなりますねこれ飲んだら血管がこう血液が回ってちょっと体がかゆくなるということがいくつかありましたあとおでこを見せるんですけど今からいきますせーのドン「このキスで」<音楽> この辺見ていただくと分かるんですけどほらこの短い毛これそ の, その毛、成果なんですこのお薬たちのこの辺の短い毛ねわかるほら すごくないそもそもハゲってのはハゲになっちゃったら治すのが難しいというか食毛だったりとかめちゃくちゃお金がかかるのでそもそもハゲにならないようにするのが一番いいということでそれで僕は、まあ、先にねハゲになる前にお薬を飲んでるって感じなんですけどもこれのデメリットとしてはね ED になったりとか性欲がなくなったりすることがあるので男性の方は気をつけてやってみてくださいそんな感じでございますだいぶね人上がったっしょ空見上げた